おじさん夏の乗り切った何とか<笑><笑>暑かったもんね本当だよね、うん、今年はめっちゃしょうもなんでりするんだしホントによかったよかった<笑>本当に今日初めて、うん、あの YouTube 見てきたっていう小林さんのあ本当にそれで、うん、小林さんあれあれをやってくれてんだよねあの 返事をもらえるんだよって言ってたのあ、そうそうそうそうそう。ありがとうね、<笑>そこまでやってもらって嬉しくなっちゃうて言ってさ、うん、来たら言っといてって言われて、うん、ちゃんと返事までくれるんですよ<笑>もう申し訳ないね<笑>いやいやいや信じるんだよ、本当にありがとうだよ もうずっと、い、稲の方とかもう流してないんだ。流してないんですよ。うん、あの、田舎入る時 は, ああ、はいはいはい、あの、時間でね、合わせていくんですけど。ええ、今日も、稲町からわざわざ、来てくれて。じ、うん、ちちゃあ、時から来てくれてく、うん、あの、食べてくれて。 本当にありがたいよね。はい 今小林さんがいるときに、えっ た, 人は茨城から来たんだっ常識、うん、人ラなんだ、うん、何ですけど。<笑>うん 車でしたのかなあ車です、ねここあ 来週は少し暑くなるみたいレガってってよ、ねままたた気をつけないと本当にありがとうあいにね、どうもね。 あああああありりりりりりががががががととととととう。どううう。う。うう。ども、ありがとうね。ね。ね。こちらこそありがとう、気をつけてて帰って、ね、あいいよ、そのまで。し大変だたんです、ね、本, 当 本, 当本当だ。 ありがたいのにいっぱいものっちゃったの、うん、これ良ければいろんな人から持ちくれてさそうなんだ<笑> あ, り、ね、ありがたくいただきます、はいはい、少し火が詰まったね詰まりました、うん、ね、うん。ちょっと前まで4つともうね明るかったけどう、ねうん、だいぶ詰まりました、はい なんかビルができちゃうねそうなんですよだからこの辺駐車場がなくなっちゃってさ、ねうん、みんなビルになっちゃうの、うん、さっきちょっと雨がぱらついたんですよ、うんうん、よかったまた、うん、このところ多いんだよね夜中昨日もね、うん、天気予報がさそ う, そうね、うん。帰るとこも土砂降りだったのうんおとといもそう、うん、おとといはすぐやんだんだけど 雨ちゃんね、傘さしてお客さん減っちゃうもんねまず来ないですねねえな、うん、くなっちゃうよね、はい、でも昨日ありがたいことにもっと早く忙しくてなくなっちゃったんで、うん、だから片付けてる時に雨降ってきたんでね、うん、よかったんだけど今日はもうそうそる今日はねあと10個ぐらい余ってるんだよねすごいな<笑>粘ってれば来るかもしれない ね、うん、まだ三時前だもんね。そうだよね。も、は、う、い、一眠<音声>、ね、りされたんですか。うん。もうん。 寝たよそうですか、うん、はいはいはルはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい飲いはいはたはいはいはいはいはいはいはいはだらだらだらいはいはいはいはかりますいはいはいはい 曜日の日に、昼間頼まれてなかったんですよ。はい、何の日月何の用事もなかった、はい、でウイスキーをその2日間でまず1本開けて、うん、そのほかにビールとかさ、うん、先に行くからね行くから、うん、ラッとであれやばいこんなに飲 ん, 飲んじゃっ て, て大丈夫かなと思うとさ、うん、だからなんか用事あったほうがいいんだよねうん何で、ね、もないとさ、うん、飲んじゃんうんだ俺も小林さんじゃないけどあの 海洋あの市 の, 日 の, あの医者のあれでね、肝、う、衆、ん、法が少したまり始まったって、うん、これはもう治すことできないから、うんあの、進まないように、そ, う そ, う そ, うで、うん、それであのアルコール少し控えなさいって言われたのにやっちゃったってね、うん、<笑>それからね、腎臓が少しあの数値より悪いから。うん あのうん、塩分控えなさいって、うん、それ言われたのね、うんうん、で血圧はね下がったんですよ、うんまあ、薬毎日飲んでるから ね, ね、はい、160近かったのが こ, こ2ヶ月130いくつの80いくつになったから、うん、とりあえず下がってくれてるんですけどね、うんまあ、薬のおかげでしょうけど、うん、毎月医者行くようになってたもんね、うん、<笑>今まで何年も医者行ったことなかったのかさ、うん 惜しかった何人かの人にね言われてんだよね小林さん来たら俺言っといてるとかさあそうだ今日初めに来た人その人もそうあそううんあの僕ほらしばらく休んでるじゃな、はい、はいはい、出てんの知らないで、はい、YouTube 見たら出てたから、うん、今日電話番号教えたのその人にはね、うんうん、そうなんだ今日口開けが アメリカカナダの人かなっ太った女の外国の人が口開けがその人だったのでその次に来た人がご夫婦であの中国の人今日はもう初めが外国の人で3人目にその人が来て、はい、あのマスター来たらいなかったって、うん で、小林さんの YouTube 見てあ出てるんだなって分かってきましたっつってさだから今日あの電話番号を教えてよかったら電話かけてから人が入って、うんうん、やっぱりねいつもあの人のみでしてから来る人なんでねだからそばがなくなっちゃって、うん、でこっち来たらいなかったってこともあるんでしょうけどそうだね、うん、ああじゃあ電話番号聞いてよかったですよっつってうんホントだ、うん ここちらそそ本当にありがとうううね。ね、うん。申し訳なないい全然のじゃわかりました。うん とりとりたいりで、ね、取りたいんで。うん。じゃあ、おじさおやすみなさい。もう少し頑張ってください。はい。気をつけてね。はい、失礼します。はい、失礼します。